ようこそベルベットルームへおおこれはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようだわたくしの名はイゴールお初にお目にかかります ここは夢と現実精神と物質の狭間にある場所本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんなどれまずはお名前を伺っておくといたしましょうか なるほど。では、あなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。占いは信用されますかな常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。<笑>まさに人生のようでございますな。 未来を示すのは塔のは、どうやら大きな災難を被られるようだそしてその先の未来を示しますのは月の聖一迷いそして謎を示すカード。 実に興味深いあなたはこれから向かう地にて災いをこむり大きな謎を解くことを課せられるようだ近くあなたは何らか契約を果たされ再びこちらへおいでになることでしょう今年運命は節目にありもし謎が解かれねば あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます おっと、ご紹介が遅れましたなこちらはマーガレット同じくここの住人でございますお客様の旅のお供を務めてまいりますマーガレットと申します詳しくはおいいにいたしましょう。 では、その時までごきげんよう。 は爽やかにスリム「ケロリーマジック」はいではいよいよ今最もホットな話い山野バイビ歌手と結婚して女子アナと不ってすごくない政治家ってそんなモテんの<音楽> と思うが3月いっぱいでこいつが転校することになったほら聞けよお前ら話終わってないぞ ・おいでのお客様はおりました・・ま海外公演も控える演歌界の若きプリンセス・柊美鈴さんその柊さんと昨年入籍したばかりの稲葉市議会議員秘書の生為太郎氏になんと不倫疑惑しかもお相手は某テレビ局の美人アナ・山野真由美さん・うん、そろそろるそうだなしいやら果たして この三角関係どう。<音楽> イナバイアソイナバーおいこっちだ。 お写真より男前だなようこそ稲葉氏。お前を預かることになってる堂島亮太郎だえー、っとお前のお袋さんの弟だ一応挨拶しておかなきゃなはは<音声><音声>、おむつ変えたこともあるんだがな こっちは娘の奈々子だ俺挨拶しろ、うん、こんにちは<笑>こいつ照れてんのかいてっ、うん、さってじゃあ行くか車こっちだねえ 見たよこれ君のだよ落としたの見た別にいい拾っただけだから。 おいどうした トイレ一人で行けるか。うん。奥を左だよ。左ってわかる。お箸持たない方ね。わかるってば。どこかお出かけで。いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日起こしてきてな。 へえ、都会殺すか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君、高校生都会から来ると、なんもなくてびっくりっしちゃう。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら 友達んち行くとかバイトでさうち今バイト募集してんだぜひ考えといてよ学生でも大丈夫だからおっと仕事しないと大丈夫 車酔い具合悪いみたいどうした大丈夫か長旅だったろうからなまあ無理もねえさ散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ戻ったら声かけてくれりゃいい じゃ、歓迎の一杯と行くかしかし兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな一年限りとはいえ親に振り回されてこんなとこ来ちまって子供も大変だまあ、うちは俺と七子の二人だしお前みたいのがいてくれると俺も助かるこれからしばらくは家族同士だ 自分ちと思って気楽にやってくれおおーしお前意外と体育会計かさてじゃあ飯にするか<音声>じゃく誰だこんな時に堂島だ。うだ、ん、<音声>うんああわかった。 わかった、すぐ行く酒飲まなくて当たりかよ仕事でちょっと出てくる急で悪いが飯は二人で食ってくれ帰りはちょっとわからん七子あとは頼むぞうん七子外は雨だ洗濯物落とした そうかじゃあ行ってくる降るでしょうでは、明日のお天気、時間帯ごとの変化です西から張り出した雨雲のせいで、明日は終日、雨となるところが多いでしょういただきます こうだよお父さん刑事だから次のニュースです稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から身体を取り沙汰されている問題夫人で演歌歌手の柊美鈴さんは取材に応じ慰謝料を求め争う考えを明らかにしました事態を受け地元テレビ局アイテレビジョンは 生試しと愛人関係とされる所属アナウンサー山野真由美さんをすべての担当番組から降板とし問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています「ジュネス」は毎日がお客様感謝で来て見て触れてください「エブリデイ・ヤング・ライフ・ジュネス」 食べないの